今回はですね私の40年来のお友達でラスベガス対戦という日本語でラスベガスの説明をしているすごく有名なサイトがあるんですけどもそこのミスター・ベガスが今日の撮影者でお願いしてますカメラマンです今日は萌歌選手イーブン以内で回ったらラスベガス対戦およびリンゴルフから100ドルずつ賞金およびゴールマッチで勝ったらリンゴルフ100ドル賞金出ますので頑張りますはい 4番ホールパー5、えっ、ー、と左に緩やかにドッグレッグしてるパー5です。バンカーの右打狙い。<笑>正面のバンカーの右エッジあたり狙い。ナイスです。まるだ通り。素晴らしい球筋です。 3連続パーできた竹内さんの4番ホールティーショットですおーっとこれはかなり右だけど多分大丈夫でしょう右結構膨らんで広くなってるんで多分あると思います、うん、えーっと竹内さんのティーショットは超速い 右, 側右端いっぱいいっぱいカートパスのそばに残ってますけれども、えー、と素振りで枝に当たるかなっていう感じですね、まあ、枝素振り、まあ、とにかくパンチショットで低い球ちょっと当たるんじゃない枝が。 まあまあうまくうまく出ましたナイスアウトですモイカプロのティーショットは当たり良すぎてランも出過ぎてバンカーまで届いてしまいました顎に近くてちょっとアンラッキーです<笑>、はい、刻むそうです左に1 5 60ヤード打って大丈夫ですね うん。手堅くフェアウェイのセンターに刻みました。何番塗ったの？九で九。えっ、ー、とモイカプロバンカーの顎の近くからえっ、ー、と手堅く刻んでここまで出していきます。えっ、ー、と残りいくつですか？百三十二のフォローです。はい。百アイアンに。百三十二モイカ風で九番でいくそうです。旗はグリーンセンターです。 綺麗なショット、まっすぐ、旗まっすぐ。内緒。左奥二メートルぐらいじゃないかな。はい、竹内さん、残り100。百。えっ、ー、と、第三打ピッチングエェッジです。ちょっとダフリ気味で、ドローがかかって。あ, っあ、乗ったっ。あ、止まらないね。 でもなんか多分ピンハイヤと、うん、右奥かなり奥まで奥まで一乗った、えー、とロングホール三打目もえか、ー、プロはピン左奥二メートルぐらいです竹内さんはピン右奥五メートルぐらいのところに乗ってます 竹内さんのロングホール4打目バーディーパッドですあ全然スライスじゃない。わあ強いし MOEKA バーディーパッドです2メートル弱ぐらいでしょうかナイスバーディーーこれじゃ入れないといけないんだショートなし と判定があるだろうから。竹内さんのパーパットです。オッケーが出てボギーです。ボギー。負けた。えっ、ー、と五番ホール。パー4あのストレートでまっすぐなパー4です、はい。ボイカプロ、ワンバーディー、ワンボギーで、イーブンパーでここまで来ました。 お内射。内射。もう綺麗な綺麗なフェードでど真ん中です。おあ、ランが出てます。いいじゃん。内射。どうな距離をどうなった。あの例のあの角度の問題。いや、もう元に戻した。元に戻してないですけど、修正中です。<笑>どうなってんのか分からない。でもマシ。左<笑>。五番ホールタケウスさんの T ショットパーマです。 ここまでワンゴーバー。おー、ちょっと左に打ってさらにドローがかかって止まりました。大丈夫です。ヘアメイに乗ってます。入ってます。百九十三ヤード上りのアゲインスト。絶対届かない。コ<笑>番ホール向かい風。百九十で上りは届かないそうです。 これは行くかもよ、うんうん。ドロー、あのランが出て。あれ、これ百九十が、あの、測定間違いじゃない。あの奥の芝生にビームが当たったんだと思う。え、百九十ありそうですけどね。ある。八十六だから。あるんだ。ここには百八十。じゃ、飛んじゃったんだ。百九十三。いや、こっから二百やもん。じゃ、飛んだんだ。 ですけど。はい。166番ヤンで打つそうです。5番ホールのモイカプロの2打目です。おお綺麗なフェード。おお見事。お見事です。すナイスショざ い, いえーと竹内さんのはランが出て。 かなりオーバーしてしまいましたおへん落とし所落っこしてからすごい速そう上げて直接落とすか竹内さんの三打目よロブショット狙ってるそうですうまいうまいまあナイスですねちょっと行き過ぎた まあナイスですねしょうがない結構残りモエカプロの二打目すごくピンまっすぐですごいナイスショットに見えたんですけれどもかなり手前でし た, たね、うん、ちょっとオーバー1メートル以上オーバーですえーと竹内さんは 三打目奥からロブショットでここに寄せましたパーパッドですパート<笑>入っちゃったナ イ, ナイスパーです寄せ番ですともいかプロのセカンドパッドパーパッドです一メートルちょっとぐらいです オ k ケーもうャップロ3パットです、はい、えっ、ー、と6番ホールティーイングエリアからの景色ですえっ、ー、とここまで5番ホール終わってえっ、ー、とスコアは1オーバー1オーバー1オ ー, ーオーバーですねのタイではいます6番ホールティーショットです260打つと砂漠に入ります 巣でガラスらしいね砂漠に入るってもうちょっとドローというよりもチーピン気味でまだ転がってますフフェアウェイ左いっぱい残ってますえとモイカプロは悩んで悩んだせにドライバーを握ってます260ぐらいで届いちゃうので 微妙ですけれどもドライバーで行きますおお綺麗なまっすぐの球来なしょ砂漠まで届いちゃうとまずいけど届かないでしょなんか見んけど、ね、大丈夫です止まりましたえっ、ー、と竹内プロのボールティーショットはチーピンでフェアウェイ左端で飛距離もチーピンって使うのかねもういいか いやチーピン使いますよチーピン使うよジュンチャン三式イーペーコーチーピンってどういう意味だか知ってる分かんないですチーピンって麻雀でさあの模様があるんだけど<笑>こう四角にこう斜めになってるさあ丸がなこっちに丸が四角あってここに三つあんのよ、はい、だこういう風になってるから 左に引っ掛けたこのチーピンい。ゥンで麻雀談義してる暇があったら後ろからおられるかと思いきや後ろ誰もいません何やんの気をつけちゃってチーピンはゴルフではいらないですえ、何番やえー、百四十ヤード登っててアゲインストランで七番はいグリーン右端 いっぱいに乗らない感じですねまあ問題ないでしょう46で行きますはい105ヤード46度で行きます上げんぞセカンドショットです6番ホールセカンドショット、はい、グリーンやや左左にナイソンですあ右に転がってるので寄ってるかもしれません 十メートル。えっ、ー、と竹内さんのセカンドショットはグリーン右に外しました。パターで行きます。二十メートル。フラ結構打たないと。パターで行きました。おおうまいねこれ。うまい。まいえ単なる。うん。一二メーターぐらいちょっとショートですね。 えー、とモイカプロはここに通音です。4、5メーターのバーディーパッドです。惜、えー、しくも外れて OK が出ました。ナイスパーです。仕頑張って入れて分ける。竹内さんはこれが。 四打目です。アウトサイドライト。三打目でここに寄せました。入れてパーでこのホール引き分けになります。もうちょっと曲がんなかったもんねあんまり。でしょ。なんかうちのフックしたゃないそう。惜しい。残念ながらボギーです。わあアウトサイドライト打ったのに曲がんないじゃない。<笑><笑>